ジャンプフェスタ2023お疲れ様でしたというところでね。いや、私先ほど見ていたんですけども、いや、花沢香菜さんの生アフレコね、やってたんですけども、かなりすごかったっすね。で、時友無一郎くん役の川西健吾さんもね、生アフレコされていたんですけども、いや、刀鍛冶はですね、声優陣にやっぱり期待できるなって思いましたね。作画だけじゃない演技力もですね、柱の演技力っていうところもかなり期待できるなと思った。 こんなステージだったんですけどもえ最新情報の解禁もですね一応ありましたというところでそちらから紹介していきましょうまずはですねこちらでございますねさ入場者特典上限集結本というところでまあ、鬼に焦点を当てて制作された全20ページの特別冊子があなんと配布決定というところなんですけどもまあこちらがですね劇場版の公開日である2023年の2月の3日より配布決定でございますでまあ全国200万名様限定で配布です のでまあ、早めに行かれることをお勧めします。ということなんですけども、も、まあ、収録内容がですね。竈門炭治郎役花江夏樹がまあ、鬼のキャストたちを語る。まず、スペシャルインタビューですね。いや、こちらすごいですね。いや鬼っていうところなので、まあ、上弦の鬼なのかなと思うんですけどもまあ、他にはですね。上弦の鬼鬼、仏事、無惨の創作画監督作画監督修正集っていうのがありますね。まあ、こちらはキャラクターのキャラクターデザインとかの修正案だったりとか。 まあ、他にも設定 とかなのかなまあいろいろちょっとそういった裏情報みたいなところが書かれてるんじゃないかなと思いますでまあ上限の鬼のキャストコメントというところでこちらが注目なんですけどもいやそうなんですよ上限集結というところでまあ、全ての声優さんのキャストが現在決定してるよということなんですけどもここで初めて解禁なんじゃないかなということ で, ですねまあこのパンフレットの方で初めて解禁というところで、まあ、上限の鬼のキャストさんですよねいやこちら劇場 場版を見る前にパンフレットの配布がありますのでさ入場者特典なのでいやこれね皆さん見ない方がいいですよ うーん。劇場版見てから、このパンフレットを見た方がいいかなと思いますね。え、ネタバレを先に食らってしまうことになりますので、声優さんのネタバレを食らってしまうことになりますので、え、声優さんがですね、気になる方はですね、え、まずは上限集結の第一の劇場版を見てから、このキャストコメントを見た方がいいかなと思いますね。私は思いました。というところなんですけど、いや、すべての声優さんが、あ、ここに詰まってるよ、という と, いうところでで楽しみですねどういった声優さんになるか本当に楽しみなんですけどもいやしかもすごかった たのがですねこちらの冊子がですね、全20ページということなんですけども、あのですね、大きさが結構すごくてですね、こちらね、A4 のパンフレットぐらいの大きさの、そう、冊子なんですよというところで、マジでパンフレットなんですね。劇場版に、本当にあの、有料で<笑>買うぐらいの大きさのパンフレットぐらいの大きさの<笑>、ちょっと大きさっていう言葉何回使うんないお前。 というところなんですけど、はい。まあ、それぐらい 大, 大きいですね。パンフレットというところでね。はい。こちらがですね、無料で、なんと入場者特典で200万名様に配布されますよというところで、まあ、内容からの還元なんですかね。劇場版といってもですね、総集編っていうところありますから、いや、こちらがですね、まあ、お金的な面で還元ということなんでしょうか。かなり豪華なパンフレットが、まあ、配布されることが本日決定いたしました。というところです。 とこまあ、こちら、私、欲しいので、まあ、皆さん欲しいよっていう方はですね、2月の3日当日に見に行かれることをお勧めしますね。いや、早めに行っとかないと、まあ、200万名様というところで、まあ、なくならないとは思うんですけど、そんなすぐにはなくならないと思うんですけど、ただですね、鬼滅人気と、まあ、やっぱり、 やっぱりこうねえ。全国に配布されますので、まあ、劇場の場所によってはちょっとこう品薄じゃないけど、品切れになっちゃう可能性がありますので、まあ、本当に欲しいよっていう方はですね。公開日当日にまあ見に行くことをお勧めされますね。はいまあ、そんなですね。上限集結本というものの配布が決定いたしました。まあ、はいというところですね。まあ、こっからはですね。最新情報というかまあジャンプフェスタ2023を見ていてのまあ裏情報なんですけどもなんとですね。本日。開 会場でなんとやばい情報を公開しておりましてですねえ川西健吾さんが言っていたんですけどもなん刀鍛冶のねまあ、アフレコのちょっと裏情報としましてあの方の無駄遣いがすごいというセリフがですね飛び交っていましたというところでまあ、声優陣のお話なんですけどもあの方の無駄遣いということなんですよねえ刀鍛冶の里編はですねハンティングがですね分裂する鬼として登場しますがハンティングの声優さんを一人ずつ 分けるのかあそれとも一人に統一するのかっていうお話をですね私以前でまあ、声優のね予想動画でお話ししたと思うんですけどもまあ、そこがですねおそらくまあ、ハンティングの声優さんはですね一人のキャストさんが務められるんじゃないかなと思っておりますねいやーその情報やばすぎなって感じなんですけどもまあ、ここから推測されるものとしましてはですねおそらくなんですけどもハンティングの声優さんはですね山寺宏一さんである可能性 が非常に高まままってまいりましたはい、そうなんですよ。声優界で、まあ、あいろんなね、こ、うたくさんのお使い分けができるね、えー、あの声優さんといえば、やっぱ山寺宏一さんだし、で、ハンテングっていうキャラクターからしても山寺宏一さんは可能だし、えー、しかもですね、鬼滅の刃にまだ登場してないっていうこともそうだし、えー、鬼滅の刃に出たいって言ってたのもそうなんですよ。はい、というところで、ま、あその辺の伏線じゃないけどもね、え、 山寺宏一さんがいまだま鬼滅の刃という作品に登場していない。そして登場したいということも本人が言っていたことを考えるとですね。まあ、ハンティングの声優さんは山寺宏一さんである可能性が本日非常に高まってまいりましたね。というところで、まあ、こちらあのハンティングの声優さんの解禁もですね。まあ、2月の3日なんですけどもいやー。これどうなるか本当に楽しみですね。で、まあ、山寺宏一さんがハンティングをね。勤められたら。増や 紅白天とかもそうだし分裂する鬼も全て山寺光一さんになりますのでまあ、非常にですね刀鍛冶の里編が面白いものになるんじゃないかなと思うんですよねというところでまあその辺の答え合わせがですねこの冊子によって、まあ、解禁されますよというところでまあ、楽しみでございますというところでねまあ、2月の3日まで残り1ヶ月ちょっとというところで皆さん耐えましょうはいというところでねまあ、最新作まであと少しということで え皆さんで一緒に耐えていきましょう。来週からもですね、私土曜日に動画投稿したいなと思っていますので、まあ、ネタはないんですけども、何かしら動画投稿したいなと思っておりますので、え皆さんぜひぜひ私のチャンネルもですね、毎週土曜日ぜひご覧ください。ということで、12月の24日も動画あげます。はい、ということで皆さんまた次回のとこでお会いしましょう。うっば<笑>